はい。えっと、総科大学の木下です。よろしくお願いします。えっと、我々が、あの、これまで、あの、統合化推進プログラムで、あの、トーサー科学ポータルの構築をしてきまして、えっと、まず、あの、先にトーサーの重要性についてご説明いたします。えっと、トーサーが、えー、生体内のすべての細胞の<笑>表面にこのように覆、えー、っていまして、えっと、ウイルスや、あの、 さまざまな細胞間相互作用のために、この糖査が重要な役割を果たしております。また、認知症とかがん、感染症などにも関与しているというふうに知られております。タミフルが一つの例として、糖査を模倣した薬としてよく使われております。また、血液型も糖査の形によって決まっておりまして、糖査が細胞の品質を決めるというふうに言わ れ, 言われます。 そこで、えっと、このトーサーを中心に、えっと、データを統合化したものが、このグライコスモスのポータルです。えっと、リポジトリというところが、トーサーに関連する構造や出場分析の生データ、外交ポスト、えっと、ユニカブ DR があります。で、リソーセスが、これデータリソースのところに、えっと、統合化したデータがありまして、また他にツールズや標準法の説明があります。 例としてパスウェイから入っていきますと、トーサーに関連するリアクトムにあるパスウェイが確保されています。ここにキーワードを入れますと、パスウェイの名前が出ての候補が出てきまして、これをクリックしますと、関連する生物種、キュレーションされた生物種のデータが出てきます。例えば人を選びますと、そのこれがケラカンリュウサーというトーサー、プロテオグリガンの え、種類の分解発生が出てきます。で、それぞれが、えっ、ー、と、糖鎖の構造だったり、糖ーに関連する構造、また、えー、コアタンパク質として、えっ、ー、と、糖鎖が復活するタンパク質の、えー、グループが見えます。また、さらに、これらの、えー、リンク先には、それぞれの詳細画面がありまして、えっ、ー、と、この、これは構素ですけれども、あの、糖鎖をも、も、えー 糖タンパク質でもありますので、糖ーがどの部位に存在するか、これまで同定されたかっていうのが、文献情報と一緒に、えー、と掲載されています。また、糖タンパク質、えー、だけではなくて、えー、レクチンっていうマークもこちらにありますけど、レクチンのデータがある場合 は, これは別の例ですけれども、えーと、このレクチンはどのような糖ースター構造に、えー、と結合するかっていう情報もあのあの存在する場合は表示されます。 で、えっと、今回のえプロジェクトでは、えっと、このリポジトリのデータをえ拡充して、えっと、多くのえ知識の情報をえ直接研究者から登録できるような仕組みを作ることです。えっと、文献にもえもちろんデータはありますけれども、えっと、直接実験者からデータを受けることで、えっと、それをえ自動あ処理してデータリソースの方を拡充する計画になっております。 また、えっ、ー、と、これはすべてセマティックウェブ技術に基づいておりますので、RDF 形式で保存されていて、えっ、ー、と、他のオミックスデータとの、えー、と統合化が、えー、しやすくなっております。でえっ、ー、と、こ の, 最, の最初のレクチン、レクチンマイクロレインのデータリポジトリですけれども、えー、もともと、えー、Glycosmos に LMGlycomAtlas というツールが、えー、ありました。これまで2回ほど更新していまして、あのマウスの いろんな臓器 の, の、えー、と切片から、えーと、レクチンマイクロレイの実験を行って、えー、どの部位にどのようなレクチンが結合するか、えー、逆に言うとそそのどこの、その部位にどういう搭フコードが存在するかっていうのが、えー、可視化できるようなツールになっております。また、これまでは、創、え、価、ー、大学の国際共同研究費で、えー、マイクログ g イコリー d b というデータベースも作って、えー、開発してきました。えーと 直接研究者から、この、それぞれの微生物の倒査関連パスウェイの情報をいただきまして、例えばこのセルボリーをクリックしますと、その中の倒査構造の配置がわかりますし、その配置から倒査をクリックしますと、その合成系統が表示されるようなデータベースであります。これは全て、あの、手動でキュレーションしていましたので、 あの、もっ と,、えー、と自動化したいということで、えー、リポジトリ、えー、このキュレーションツールを作ることになりました。また、ド、えー、ライコメーブルも、えー、これまでのプロジェクトで開発してきた、えー、ウェブツールでして、動作関連遺電子を、えー、合成パスウェイ上にあの発現量を反映させて、動作構造の予測をする、えー、可視化するツールです。例えば、えっ、ー、と、これは A431 という、あの、 セルラインですけれども、こ, こ, どこの発現している遺伝子が太く矢印で示します。で、多くのパスウェイが存在しますので、それぞれのパスウェイが全て反映、その発現量が反映されるようになっていて、えっと、一見関係しないさそうなあのパスウェイの関係性もこれで可視化して見やすくなります。 パスウェイがないものに対しても、このようにグラフで表示しています。で、こういうパスウェイのデータも、えっ、ー、と、直接登録できるように、外見パスウェイリポジトリ、倒作関連パスウェイのリポジトリを開発しております。パスウェイとか、あのタクソンあの、すべてのキーワードは、えー、既存のボキャブラリーに基づいて登録できるようにし、倒作構造も該当管 ID から登録できるようになっておりますで。これも RDF 化されてアップロードしますと、 すべてのデータが RDF 化されていきます。えっと、ということで、えっと、いろんな、あの、様々な方々がパスウェイ情報を登録することで、その RDF 化されていきますので、すべてが一つの大きなパスウェイになり得るような、えっと、仕組みを考えております。え、ちょっとビジなスライドですけれども、これからのイコスモスの全体像になります。 えっと、標準とかツールが、えー、こちらになりまして、これまでのリポジトリ、外国ポストや外道館あります。で、えー、とデータリソースル、えー、とあの多くの国際連携もしておりますで。今回のプロジェクトで新しく3つのリポジトリを開発する予定です、えー。そうすると、このキュレーションシステムを強化することで、このデータをデータリソースの方に拡充、あの入ってくるような仕組みを考えております。 でこちらに、あの、先ほどの、えっ、ー、と、PUB、PDB ももちろんそうですけれども、えっ、ー、と、国際連携として、ミラージュ、Glyspace Alliance、t っていうのも、えー、あります。えっ、ー、と、あとあの、国際連携としては、アメリカとヨーロッパとも、えっ、ー、とあの、国際的に組織を作っておりまして、Glyspace Alliance を通してデータを共有できるようにしております。えっ、ー、と、はい。ミラージュも、えっ、ー、と、そういう、えっ、ー、と、 ト作関連実験の最低のガイドラインを、報告するガイドラインを提唱しておりまして、えっと、リポジトリ、推奨するリポジトリとして、外トーカーや外交ポスト、えっと、外コスモスのものが多く掲載されております。はい。えっと、最後に、えっと、シャリですけども、多くの、えっと、方々の、えー、おかげで、このようなプロジェクトが、えっと、推進することができました。ありがとうございます。以上です。